平成28年10月1日と2日阿蘇市浪野の神楽園で第25回神楽フェスティバルが開催され大勢の神楽ファンが訪れてにぎわいましたまず神楽フェスティバル実行委員会の古澤伸一実行委員長が挨拶して神楽フェスティバルが始まりました最初に地元波野小学校子ども神楽部の児童たちが 神楽の始まりに御法を舞い続いて波の中学校神楽クラブの生徒たちがオロチを退治するヤグモ払いを披露しました今回で25回目を迎えた神楽フェスティバルは阿蘇市波野地区に古くから伝わる神楽を通して地域の活性化を図ろうと毎年この時期に開催されています今今年は島根県浜田市の今福社中や 大分県の木原神楽保存会そして地元中江岩戸神楽横堀岩戸神楽保存会など9団体が参加しました神楽フェスティバル実行委員会会長の佐藤阿蘇市長が挨拶した後島根県浜田市から参加した今福神楽車中が舞った恵比寿では佐藤阿蘇市長も舞台に呼び上げられて神楽を舞う一幕もあり 恵比寿米を盛り上げていました地元中江岩戸神楽保存会が披露した天の締めではおよそ10メートルの青竹に登って縁起物の持ち投げがあり見物客たちは競い合って拾っていました神楽フェスティバル初日は青空が広がる絶好の行楽日和に恵まれたとあっておよそ700人の神楽ファンが訪れ 勇壮な神楽を楽しんでいました。